さあラさん会員収録です久々にはいねで今日あれですあの全く大した話じゃないんですけど次のゲストが決まってませんいや大した話で<笑>大した話ですよ いいよいよちょっとどうしようかと<笑>いやまあこのコロナ禍でねオリンピックで今のねどうだタうだしてるからね東京ね<笑>なかなかねそれで一応今日あの来てもらったのはうん前回あのキャスティング会議やったじゃないですかはいあの時に青木さん来ないかな梅原さん来ないかな時々君どうかな来ないかなっていうから<笑>別に来ないかなとは言ってないけど<笑><笑>勝手に名前をリストアップをあなたらしいんだけだそ う, そ, う そ, うそうです 一応ちゃんと意味があってですよ全然関係ないとかじゃないですよ、うん、意味があってで桜井さん来ないかな小野さん来ないかな、うん、か じ, ゃあじゃあ小野さんはなら来れないんですよ<笑>そうそうそうか事情長が事情で、うん、もうねだから来れないっていうかあのもうちょっと落ち着いたら多分来れるんだけど、うんうんうん、まあねちょっと社長就任したばかりだからそうなんですよね、うん、そうだから遊んでる場合はないやろうとそうなんですよだからそそれこそ デッドガイの、あの、マッシューの名前出したり、うん、マークマンの名前出したり、うん、テイスティースティーブ出したり、あとは、あの、ストリーミングで活躍してる、三田寺さんやら、狩の英子やら、ロンブツシやら、えなこさんやらとか、いっぱい名前出しましたけど。いや、まあ、言うのは勝手だからね。<笑><笑>いっぱい名前出しましたよ。言うの、名前出すのはね、あなたが勝手に出しただけだからね。出したんですけど、ね。それは勝手なんだけど、あ、この前のあの、 元ほらデッドアライブズを作ってた、うんうん、忍者街で作ってた板垣さんが電話をあってあれ何か言ってみましたうん酔っ払ってたね、うん、酔っ払って電話かけてきて な, な, なんでリストアップしてねえんだよって言ってましたあ違う違うんか断るたびに僕のことをいじってくれてありがとうって<笑><笑>どういう電話やねんとなるほど、うん そうなんです僕もあれリストアップしなかったなと思いながらいや大変よあのなリストアップすると見てくれてんですかねいやいや見て見てんのかな分かんないけど断るたびにいじってくれてありがとうって言ってことは何らかチェックしてる可能性あ る, いるん、ねうん、ど ん, どん こ, この番組なのか他のメディアなのか何かは分からないけどこれもいろいろ出てるから分かんないんだけど<笑>そ<笑>ねそうそれで ねもうあのー、あれなんですよオンエアする絵がないので、はい、ちょっと焦っててお<笑>次あのー、本腰入れてオファーしないとちょっとやばいかなっていう、ねまあ、で状況 な, んですよ、ね、なかなかちょっとほらあのー、このほらこう番組始めたタイミングが悪かったやつ、ね<笑>うん、おっしゃる通りです<笑>本当にもう2年3年前にやってればね。 もう少しみんな呼びやすかったんだけどだこの状況で ね, ね来てくれる人っていうのもなかなか ね, なかなかね、うん、気遣いと気配りする点がいつもの何十倍ありますからねそそうだよね怖いんじゃないんって う,、うん、うんとそうだね こ, こうやって撮ってるのはいいですけどねやっぱゲスト来ちゃうと抱えてるものいっぱい持ってるゲストさん呼んじゃうからそうだ青木さんともだってめっちゃ離れて喋ってる喋りにくい喋りにくいごいなあ 離れて喋るのは喋いんだよ、ね、り<笑>そうなんですよ。すごい。超金持ちの家の夕 食, 夕食みたいな状態だけど、ね。<笑>ナイフとホップ持ってね。<笑>ものすごい長いテーブルでさ、<笑>家主とさ。全然なんか会話がないやつ、ね。めっちゃ遠い<笑>めっちゃ長いテーブルの通るやつみたいな、ね。アニメでもよく見ますよ。うん、そうなんですよ。うん、なかなか。だからちょっと 収録場所もそれこそいつものこの原田の秘密の部屋じゃないところでも全然構わないし俺の家とかねそうぜひね<笑>俺ん家とかねぜひ子供の走り走ってる音とか聞 き, 聞きない子供はその時にはちょっと別のフロアに行ってもらうけどそうなんですよだから一応いろいろと細かいケアをしながらですけどそうは言ってもやっぱオファーしなきゃいけないのでそ う,、ね、うんで もう僕はもう正直次はこの人かなっていうこ心構えは実は、ね、心構えってああ勝手に心構えされて<笑>もいつも先回してるだけなんだん妄想がほら、うん、妄想で、うん、妄想で生きてますから、はいはい、一応あるんですけど僕、はい、あえてこれちょっと僕は名前出さないので、うん、原さん的にちょっと次はねもうぜひともこの人にっていう人がいれば、うんうん、ちょっとその話を今日はあのバッテリーが切れるまで喋って。 カンパケで出そうかなと思ってるんで。うん。大次どうしようっていうのがありますか？いやだからいろいろ い, いらっしゃるけど。う ん, うん、うん、あれじゃない？元 FF15 のおあのスクエ元スクエリの田畑さんって、ね。いやいや違う違う。この間言ってないです。 リ ス, トに出てない<笑>リストにも入れてないし一回も言ったことないんですけどあの人はね変わってるよなんか対談したことあ る, んですかあ る, ある俺、うん、今までであった中では一番なんていうの俺はあんまクリエイター的言葉はあんまり実は、まあ、自分にフィットしないからあんまり好きじゃないんだけど。 も、ま、の、あ、を作る人ではあるけどね、うん、そのなんかそのクリエイターっていう幅が広いからさ言葉に、ねうん、あんまり使いたくはないもののまあでも、ね、世の中一般的にはよく使われているのでそれで言うとクリエイター的ーワードになんか最も遠いのに、うん、こうなんかね不思議とこう作る人を呼び寄せる。うん で本人はすごいアーティスティックな面もクリエイティブな面ももちろんあるんだけど、も変わり者なんだよね。本人は多分変わってるつもりはないんだけど。ああ、だいたいクリエイターってそうですよ。いや、なんかあんまでも開発系では俺は見たことないんだけあの人は面白いよ。原田さんが言うとよっぽどですね、うん<笑>ち。ちょっと今までの中で一番変わってるかな。 トークも面白いですか、うん、頭もあるからやっぱよくしゃべれ る, る し, れるし、うん、でも興味ないこと知らないことに関してはパスって知らないき知りません分かりませんそういうの興味ないんですよね。えー、っていう感じで<笑>パスパスって切っちゃ う, うから、えー、う分かりやすいし面白いよ。面白いなんかじゃあ変な間ができるパターンですね。 いや、そんなわけでもないんだけど、うんうん、なんか結構変わってるねあの人へえー、えー、って思うけどか作るから売るから仕掛けるから何から全部やりたかったああなるほどなるほど珍しいわ典型的なクリエイティブなもう脳みそってことですよね、うん、なんか変わってる、ね、ちょっと俺とも最初に似てるかなと思ったけどそうでもないし、うんうんうんうん、なんかちょっと面白いな とか、うん、読みたい人かだからさリストに出てた人だったり誰でももちろん読みたいけど櫻、はいはいまあ、井さん来てくれたら一番いいけどねそのちょうど発表あったじゃんああ和也のね発表がちょうどあってだし、うん、だけどまあこういう番組にほらあの人は基本出ないのね、うんうん、見たことないですよ あんま出ないみんな見たことない。見たことないですよ。リストアップしたものの。珍しいんですよ。うんうんうん、なんかあのマフィアさんの、うんうん、マフィアさんと マ, マフィアかじたかさんの、うん、マシャガナ TV とか、うんうん。あれは、なんか出てたことあったかな。うんうんあの バラエティ系って、バラエティ系っておかしい。けど、ね、ああ、そうですなんかさ、緩いのだとあれぐらいじゃないあ基本話、そのオフィシャルの何かみたいなのしかそうです、ね、出てないから。うん。原さんから連絡して来てくれますかね。いや、まあ、俺もいろんな人にこう、ね、コンタクトは持ってるでしょ。 お世話にはなっているし話はできるとは思うねなるほどねだからまあ櫻井さんレベルになるといろんなところに確認いやその<笑>誰レベルっていうのはそのレベルとか<笑>そう高い低いっていう意味ではないので<笑>あ そ, そ, そういう意味じゃない違うんだよ<笑>それその人それぞれ難易度があるわけですよ例えばおのじおの、ね、おのおのおのさんとかは、うんうんうん、あの なんていうのかな本来であれば、あの、電話して今すぐ来てくれって言って、うんうんうん、来てもらえる人は本来、うんうんうん、プライベートだよね。なんだけど、そのほら、立場が変わっちゃったから、難易度が上がってるわけ。だから、人それぞれの難易度があるわけよ、うん。まあ、例えばだから今、子育て中で忙しいとか、そういう意味での難易度の高さとか、うんうんうん、だからそういう、それは人によるわけよ。人によって全然事情が違うので、 誰が難易度低い高いでは全くないんだよね、うねこの厄介なことで。ああ<笑>、ねそうそううす、そういう意味で言うと、桜井さんはあるんじゃな い,、ねういう、やっぱり、うん。だって、私は関係各所でこうある意味、ものを作ってる方なので、<笑>でねうん、だからスマブラなんて大変だと思うよ。はいはいはい 本当です、ね、あ れ, あれす、ね、大変だと思うよ。俺ちょっと関わって分かったけど。だってあれ、版元の集合体ゲームでしょあれ言うたら。版、うんうん、元って言い方もなんか、その、日本独特というか、まあ、ゲーム業界では本来はね、違うけど、なんてうか、権利元権、うん、権利、権利の集合体でしょあれ。そうですね。任天堂だけじゃなくてさ、ーゲーム業界のあらゆる会社の、 複雑な権利をめちゃめちゃこう含んでるわけじゃないですか。大変よね。そうでも、真っただ中にいる人なんで、大変ですよ。でも、まあ、ぶっちゃけ来てほしいですよね。プライベートでだから呼びやすいんですよ。まあ、結, 結婚式とか来てくれたし。うんうんうん、そうですね。こないだ言ってましたもんね、うん。そうなんですよ。だから、ただまあ、一応、なんかこう、原田さんとのスペシャル対談みたいな感じにしてね。 2人で喋ってるのってなかったわけじゃないですかそれはそういえばそれないんだよ、ね、ないですよそれはないねた確かに、うん、もう大概いろんな人とやってるけどまあ、してそれが原田のバーっていうねちょっとまあ別の撮り方するかも分かんないですけどねそのやっぱ2人がいいねあの逆にそのぐらいの方がいいんじゃない あ, あ, あのあ大々的なメディアだと読んでるその数が多すぎて、うんうん だからこのこれやってる理由もそうなんだけど、うんうん、もうなんかメジャーなメディアであの、やるのは、ものすごく俺はそれぞれやりがいがあって、とても楽しいんだけども、その、すごいこう、まあツイッターで言うとさ、うんうん、ツイッターで言うと、例えば百里ツイートのものと、 いや例えば3000を超えるリツイートのものってこれね結構明確に差があってね、うんうん。何が起きるかっていうと100とかだともうある意味その辺に本当に興味ある人だけが、えー、とその話題に食いついている状態なんだけど3000超える始めると、まあ、極端に1万リツイートとかさもうねも う, もう全く関係ない角度の人がものすごい現れるわけですよ。うんうんうん、もうあの あれはもう正直言うとそれはもうノイズでしかないってレベルでのフィードバック返ってきちゃうというかもうあさっての方向からいろんなこと言う人が現れるのであのそうじゃないところでこういう ね, こ, こ, うねこじんまり、うんうん、見たい人が最後まで見るっていうのがこの番組のコンセプトなんで、うんうん、再生回数よりは。これぐらいのところでしか話せないことを話すっていうのはちょっとやりたいとは思うね。うんうんうん あとほら、リラックスできるじゃないですか。原乱さんもだし、ゲストも。まあそうだね。そう。やっぱりそういう空間で僕らとしては喋ってほしいっていうのはあるし。それを聞いてる人たちもリラックスして番組見られるわけだから。まあそうだね。そういうやっぱり絵であったり、ゲストであったりっていうのはね、ぜひとも、それがまして相手がこんなところに出てくるわけないであろう。 桜井さんだったらやっぱりそれはもうワクワクドキドキものですよね、うん、そうだね、うんまあ、お願いはお願いはしてみるけどって感じだな、うん、だから青木さんの時みたいに<笑>番組の中から電話かけたりいやだからあれ前は瀬ガさんだったから職場にかけるけどねそんなことはね桜井さんに電話かけるって言ったらあの それバンダイナムコスタジオにかけることになるから今今だと<笑><笑>俺自分の会社かけるんかいって<笑>何の電話かと思われる そ, そうそう本当にねまあちょっとちゃんとした形でちょっと聞いてみましょうかぜひぜひそこはちょっと聞いてみます ね, ぜ ひ, ぜ, ひます ね, ねぜひ本当にどうなることやら楽しみですけどねだからずっと あのコメントとか僕もっとあ適当にリストアップはしてないと、ね、桜井さん上がってたね上がってましたね、うん、桜井さんとか小野さんとかやっぱり小野さんだ一番難易度上がっちゃってるから、ねうん、もう聞いてるからね俺何回か、うん、最初の頃はほら来れるって言うから行く行くって言ってたんだけど<笑>社長になった瞬間に「<笑>ちょっとないや 俺, 俺, 俺も言ったもんこれ無理でしょ」っつって「<笑>今出てきた大変なことになるでしょ」っつって確かにね、うん、あの 原田さんが小野さんに会いに行くっていうロケを本当はやりたいんですけどね。あ来てくれないん だ, らいだから。あのね、それ絶対ふざけたことになるじゃん。<笑>でも想像つきますよ、もう。だめだって今、あの人、正念場なんだから、うん<笑>ね。真面目に社長やってんだから本当ですね。 茶化しちゃダメよ<笑>。すっげえ茶化したいけど<笑>茶。茶化したいし、あとそういうの好きじゃないですか、あのさ。いや、乗っちゃうから。だから乗っちゃうからダメなんですって。<笑>あの人も歯止め効かなくなるから。<笑>そうそう、ね。会社に行ってピンポンしてみノンアポでも。多分、ね、普通に広報とかの受付の人が断ってるのに、来ちゃうから。うんうん多分。<笑>想像はつきます、うん 携帯持って何しに来たんやっつって<笑>来ちゃうからダメなんだそれやって後悔することなんだろうだから<笑>そうですよ、うん、幽霊見えるって言ってる人の中にも何種類かあると思うんですよあああだよ例えばあなたの場合とかはの、まあ、勘違い力とかはすごいんだと思うんですよ<笑>勘違いなのかないやわかんないけどああ勘違いなのかなかそういうのはちょっと桜井さんにも聞いてみたいな あ, あ, あの人は割と そこはとても理論的でクレバなな人なんでえでも仮に幽霊を見ても何か何かこう自分なりに解釈してると思うんだよな、ね、俺はちゃんとでも最初じゃイエスノーで聞いてみましょうよ見えますか見えませんかっていうだけをうん、まあ、今のところここに来てるゲストで見えるって言ってる人誰もいないっぽいんだけどねどうやらいないんですかね、うん、どうやらいないっぽいんだよねくだらないことを聞いてる 本当になくだらないこと答えてくれるから、はい、そもそも来てくれるかどうか分からな い, らないですよね来たらスペシャル対談という来ていただければ、えー、ちゃんとねちょっと別のスタジオがちょっと借りてでいつものもし来てくれるようなったらちょっといつもと違う絵を用意してそうね絶対聞こう幽霊に<笑>どうするそれではい まああの基本的には見えて、そこにも今って言われたらいやいやいやいやなる、えー、カメラ置いて帰ります。<笑><笑><笑>一番最初に聞くんじゃなかったみたいな一番最初に聞くのやめようか。あの鉄拳関係の SNS とかねえっと、うん、それこそ e スポーツの SNS を見てると、うんうん、えっと、うん、ゲームのキャラクターのイラストを、うん、あの 書いてる人とか、うんうんえっと、ゲームのキャラクターのコスプレを自分で作ってやって写真アップしてる人、うんうん。で、イラストもそのコスプレもめちゃくちゃクオリティ高いやついっぱいあるじゃないですか。なんかそういうのを、なんかこれすごくないかっていうふうに集めて原田の場で紹介するっていうのはもしかしたらいいかもね。なんかそれこそ、うんうん、楽, 楽って言ったら変んですけどその、その子たちの紹介にもなるし、 やっぱクオリティ高いんですよね今見てるとコスプレもそうだしあのイラストも原さんもたまにあの「いいね」押してたりしますけどすごいかっこいいのができてたりとかあるよ、ね、ああいうの結構僕あのブックマークしてるんで、うん、そういうのを集めて紹介してっていうのはなんかちょっとリラックスしながらいいかもちょっとそういうのはちょっと今度やってみようかだからなんかエリザとか エリリザのののクオリティ高いい韓国の方かなあいるいますよねすごいんですよ、うん、あのクオリティで長崎の方にも「静かな音」って書いて「シオンさん」って方がいて、うんうん、その子もやっぱりリリとかエリザもやってるし、うん、やっぱクオリティ高いんですよ、うん、だからそれはなんかそれ当然あの人たちってやっぱり自分たちで衣装作ってるから、うん、趣味の世界とはいえ あまりにもクオリティ高いからなんかちょっと紹介したいなそういうのちょっとタイミング見て、うん、やりましょういいと思う